で、え、先ほどの2つの円は、ですから、マイピッチャーですけども、フィルサークルで、110、100を中心に半径60の真っ赤な円と、180、120を中心で半径40の、えー、緑がちょっと強い円と2つを描きます。ということですね。 そうすると、この丸がつさて、えー、残ってるらしいですけども、円を塗るこのメソッドを、えー、追加して動かしてください。動いたら呼び出し方を調節して、同心円っぽいとか、丸が4つとか、斜めとか、だんだん小さくなるとか、こういうのを作ってください。 この円習には、この丸を、えー、呼び出し方を変えるだけですけども、今度は別の図形、えー、ドーナツを塗る。ドーナツっていうのは、この円と同じなんですけど、間が空いてますから、半径が、これよりも外で、これよりも中のところだけ塗るというふうに、ちょっと条件を追加すればできると思すよ。長方形や楕円を塗る。まあ、長方形は割と簡単なんですけども、楕円は、 まあ、円も吹き伸ばしたものだと考えれば、三角形を塗る。三角形、さっきも塗りましたけども、任意の三角形だとちょっと難しいかもしれませんが、考えてみてください。その他、自分の好きな形を塗る。こういうのをやってみてください。最後の話題で、塗りつぶす際の計算。今お見せした方法だと、円の中は全部同じ色をセットするので、ベタ塗りになりますね。 で、ベタ塗りでない方法もあります。そのためにですね、フィルサークルを少し手直しして、フィルサークルの後ろに、ドゥエンドをつけることもできますどういうふうに使うかというと、で、こう、X と Y と半径を渡して、ドゥ。 ここで実際の、まあ、ここが中心ですけど、点はここですよ。で、エンド。このドゥとエンドの中で実際にピーセットをするんですけども、ピーセットをするときに、色は自分で計算できるので、様々な色を設定することができたり、塗ったり塗らなかったりできると。そういうふうな書き方をするような、だからさっきとどう違うかというと、 R, G, B は渡さなくてもいいよだから渡さない場合はれが入るものとして。で、200 t i m do y, 2 0 300 t do x. 全部の範囲について調べながら、ここはなんですね。で、n の中に入っていたら、ここなんですね。ここから先が違うんですけども、もしもブロック疑分、つまりこの do end がここについていたらば、then yield y, x, y. この yield っていうのはこのブロックを実行しますよ。その時にこの x と y を渡しますよという意味です。そうじゃなければ今まで通りピーセットします。だからこの if 分でどっちか片方を割る。ブロックがついていたらば、えこっち側をやると。という違いがあるわけです。で、えー、それを使ってこのパックマンの円をも作るというのをやるんですけども、マイピッチャーさんを見てみましょう。で 100、120を中心とした半径80円で、それを XY で受け取ったんですね。で、受け取ったときに、えー、この範囲の外だったらば、ね、中だったら塗らないという、えー。この範囲の中っていうのはどうすればいいかっていうですね。円がありますよね。ある点のこの角度を知りたい。で、角度を知るためには、えー、 ある点を x,y としてですね、ここが x0,y0 中心ですよね。そうすると、えぇ、ー、x x0 から y 含 y0 の三角形を求めて、この角度は、えー、この x 含 x0,y0 のタンジェントの逆関数、アークタンジェントを使えばここが求まりまただ、普通にタンジェントを使うと、えー、まぁ、あ、無限大が歩いているので、 A 単2というのを使っています。A 単2というのは、えー、X が0の時には、えー、まあ90度が返ってくるような、特別な処理をするというところが、ただのアークタンジェントと違っています。で、アークタンジェントを使って、Y-100、X-20 でアークタンジェントを求めて、これはラディアンなので、それを倍分の180倍すると、角度正、チータンになる でシーターが15より大きいか、あるいはマイナス15よりも小さければ、点を打つ。そうすると、30度分ですね。上15度、下15度に入っているときは打たない。その外だったらは打つ。というふうにして、このパックマンみたいな形を作ることができるわけです。まあ、その説明も今書いてありますので、読んでみてください。 で、もっとこの中の色をベタ塗りじゃなくするというのは、この xy の値によって値を変えるということをすればできるようになります。ちょっと難しいかもしれませんが、また次回にももう少しお話をしますので、少しこれでやってみてください。では、残りの用紙ですけれども、どの図形でもよいが、色を塗る際に単色で塗るかわりにやってみてください。A は、 任意角度の切り取りは難しいので、円を4分の1切り取るとか、まあこういうのをやってみてくださ い, いとか。そんな感じですね。それから、ストライプやボーダーやチェックで塗る。まあヒントも書いてありますけど考えてみてください。徐々に引きちょが変わる。それはですね、え引き RGB の値を徐々に変えていけばいいんですけども、RGB の値は整数であって、しかも255までしかいっちゃいけないというのを注意してくださいね。 で実質で計算した場合は、to i というメソッドを使うと整数にすることができます。まあ、注意してください。では、ね、色を塗る際に重ね塗りをできるようにしてみましょう。まあ、考えてみましょう。それは、ぼやけた方、ふわっとした方。その他、美しい絵を描きなが機能。で、演習後は、まあ、好きなものを描いてください。これは自由形です。